皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月4日、今回のバトンちゃんのお土産は、ウェナールシェル10個でした。旅人バザーで、だいたい2万4000ゴールドくらいですね。ありがとうございます。マダイグランプリの大量祭ですが、早くも1500万匹を達成したというお知らせが流れました。6日間で1500万匹ですので、相当早いペースですね。 マダイグランプリはまだ残り6日間あるので、最終的には3000万匹を超えるんじゃないでしょうか。さて、ここで確率の話をしましょう。今回もマンタドルボードがもらえるのは、最大で400人です。仮に、3000万匹が釣られると仮定して、その中の400匹なので、7万5000分の1です。 500匹釣ったとすると7万5000割る500で150分の1ですつまり期間中に500匹釣った人が150人いたらその中の1人だけがマンタドルボードをもらえることになります1000匹釣れば75分の1ですここまでくれば余裕ですね頑張りましょうというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました